こんにちは、アブです。今日はですね、20代でやっておくべき3つのポイントって話をしていきます。20代でこれやっておくべきだったなーとか、20代これやっておくと面白いよっていう話を今日はフィードバック、僕の実体験をもとにお話ししていこうかなと思います。もともと僕はどんな生活してたかっていうと、大学卒業後に地方の銀行員として働いていました。銀行で働いた後にフリーランスになって。 フリーランスで働いた後に今は会社を立ち上げて生活してます。で、めちゃくちゃこんな感じでミニマルな生活。もうほとんど荷物とかないんですけども、そういった生活をしながら海外転々としたりだとか、日本全国回ったりっていうような生活をしてますと。で、そんな僕が20代でやっておくべきだったなとか、20代でこれやってよかったよって話を今日は3つに絞ってお話ししていこうかなと思います。えー、僕のチャンネルではこうしたね、いろんなね、 フリーランスの話だとか、あとはコストパフォーマンスでいい、月8万円、10万円ぐらいで生活しながら海外転々とするような働き方とか、あとは福岡の移住のリアルについてまとめています。よかったらチャンネル登録お願いします。えー、3つの話。まず1つ目なんですけれども、20代でやっておくべきだったこと。1つ目、何かっていうと、独学をして仕事を作ることです。これ、どういうことかっていうと、まず勉強しましょうっていう話です。これね、おすすめなんですけれども、皆さん勉強してますか 僕も20代前半めちゃくちゃ勉強したつもりでした大学行ってとか大学毎日休まず行ってとか授業は前の方で聞いてとかっていうこともやったりする時期がありましたただですよただそれが正しいかって言われると疑問だったんですよこれがあの結構ね学生のジレンマだったりすると思うんですけれども勉強するって結構みんなしてると思うんですよただそれを仕事にできてるかって言われるとそうじゃないじゃないですか 例えばですよ、英語とか、えプログラミングとかって結構仕事で今注目されてるんですけども、大学でその授業があるかって言われたら、ないですよね。で、大学の場合、教授が提供してくれるような授業があって、それを勉強して必死に勉強するんだけども、勉強するんだが、それを実際に社会に出て、会社でそれを仕事に使ってるかって言われると疑問じゃないですか。あれだけ数三数四とか勉強したのに、あれ勉強したのに全然使ってねえなとか。 古典ととかか漢文とかめっっっちゃ勉強したのに何も社会で使ててねえなって思うことありませんかこういうことを勉強するってわけではなくて、仕事で使える知識を勉強しましょうっていうのが一つ目のポイントになります。えー、僕がおすすめしてるのは、最近で行くと英会話とか、プログラミングとか、マーケティング、動画編集とかっていうのは結構副業になるんですよね。で学生時代とか若い頃からそういった仕事になるようなスキルをピンポイントで 決めて、勉強して、しっかり仕事を作っておくっていうのは、すごくためになります。人生の中、今後、どういうふうに生きるかによって、もう変わるんですけども、人生においてプラスになります。僕も英会話を勉強しましたし、マーケティング勉強しました。動画編集も勉強して仕事したりだとか、デザインの勉強して仕事にしたりだとかっていうふうに、自分の仕事にする、仕事を作るための勉強っていうふうに考えると、すごいプラスになります。 で、英会話でいくとどういうことしたかっていうと、大学生の時に英語をめちゃくちゃ必死にやりました。僕はあのセンター試験、当時センター試験だったんですけども、英語の点数でいくと 40%、50% ぐらいの点数しか取れないわけですよ。100点満点中 50, 50点ぐらいしか取れないような、もう落ちこぼれだったんですよね。英語が全然できないっていうようなタイプだったんですけども、そこから必死に勉強して、英会話できるようになって、その英会話できるようになった方法をブログだとか YouTube でまとめて、それをもとに、えー 語学学校とか、留学学校とか、アメリカの学校行ったりだとか、フィリピンの学校を取材したりだとか、カナダの学校行って取材させてもらったりだとかっていうふうに、英語を使ったことを仕事にすることができました。で、英会話の記事、YouTube 作ったりだとかしたことによって、そこから収入にもなって、通算でいくと1000万円以上はその記事で稼ぐことができたというか仕事になったんですよね。もっと言うと、英会話とか留学のスクールだとかも通わせてもらったりだとか、 え、連載持たせてもらって、実際に体験の記事を書かせてもらったりすることによって、それがもうね、1000万円以上の仕事になってます。そういうふうに、英会話をする、え、プログラミングを学ぶ、マーケティングを学ぶっていうふうにやったことを仕事にするっていうこともできる時代になりました。そういうふうに独学して仕事を作るっていうのはめちゃくちゃおすすめなんで、え、20代にやっておくべきこと。一つ目のポイントは、え、独学して仕事を作るっていうところです。ぜひぜひこれ、ね、やってほしいなっていうふうに思うんですけど、まあどうですかね。 なかなか再現性難しいなと思う方もいらっしゃるかなと思うんですけども、えちょっとやってみて、どういうふうに仕事にできるかっていうのを注目しているといいのかなというふうに思っています。え次、二つ目。二つ目のポイントは何かっていうと、20代でやっておくべきことは、お金の勉強することです。お金の勉強。これね、結構ね、大事かなと思うんですけども、やっぱり損しないため、人生損したくないなと思うじゃないですか。え前回、前々回と、あの、お金の、 あの、知識の勉強ということで動画をアップしたんですけれども、よかったら概要欄から飛んでいただければと思うんですけれども、えー、お金の知識をつけることです。えー、普通預金って何なのとか、定期預金って何なのリマりリリソクって何なのとか、えー、都市新たと株ってどう違うのっていうようなことを答えられるようになるぐらいまで勉強しておくとすごくいいかなと。で、お金の知識って全然教えてくれないんですよね。日本の教育の中でお金の知識って勉強するところがなくて。 僕も銀行員になってから勉強したりだとか、銀行員になる場合からお金の知識結構勉強してたんですけども、そういうふうにどういうふうにお金を増やすのか。やっぱりフリーランスとか、副業だとか、会社を経営したりすると、お金の利回りとか、計算ってすごくするようになります。なんでかっていうと、やっぱり会社を倒産させたくないとか、ミニマルに生活してるけど、サナしたくないっていう思いがあるんですよね。 どうすれば利益になるのか、どうすればお金を作れるのかっていうふうに考えていくためにも、ベースとしてお金を増やす知識を蓄えないといけないんです例えば、最近でいくと、普通預金、銀行に100万円を預けたときに、いくら1年後に返ってくるのかっていうのを即答できるかとか、で、海外に行って海外の口座を作って、海外で利回りのいい口座を作ると、プラスになるよとか、っていうような、 知識をつけてておくくと人生より良くなってきますさっきの会話の勉強して仕事にするって話もあったみたいにそれをいかに仕事にするのかっていうところはやっぱりお金の知識がないとできないわけですよねそういったところで簿記の勉強をしたりだとかあとはロスカットとかマーケティングコンサルティングだとかっていうような知識をつけてお金の計算をするとお金の収入の アップのさせ方、見回りの勉強をするっていうのは二つ目いいのかなっていうところを挙げてみました。20代やっておくべきポイント。二つ目がお金の勉強でした。いろいろ動画も作ってるんでよかったら概要欄から飛んでいただいて別の動画も見ていただければなと思います。次、三つ目。最後なんですけども、何がおすすめかっていうと、三つ目。旅をすることです。これ結構僕の中で好きなことなんですけども何、何 何かっていうと、まあ、まあ、まあ、世界一周しろとは言いません。世界一周する人って結構いるんですけども、なんか、まあ、ま、それとは違って、えー、どういうことかっていうと、要するに、日本以外の国に行って、日本の良さを知りましょうっていうところですで。日本ってめちゃくちゃいいよっていうようなテレビ番組めっちゃありましたね。一時期、あの、日本って最高だよみたいな、えー、ことばっかりを放送するような番組があったみたいに、そういったところで、日本の良さっていうのは、やっぱ海外から見るとすごくね、いいんですよ。 どういうところがいいかっていうと、やっぱ日本食って最高ですよ、本当に。日本ぐらい食にこだわること、旨味にこだわる国ってもうね、スペインとかイタリアとかぐらいしかないんじゃないかって思えるぐらい、やっぱ日本食ってもう飛び抜けてますよね、世界でも。これを知るのってやっぱり海外に行って、海外で食事したりしない限り、やっぱり日本食のやつだってわからなかったりだとか、あとは例えばですよ、 あのイギリス行くとあの食事がまずいっていうふうにあの昔言われてましたよね。塩の味しかしないみたいな感じで言われてたぐらい食事ってあの先進国に行ってもやっぱりいろいろと場所によっても違うわけですよ。で、その中でも日本ってやっぱりあの島国として成立していて、で海がすごく、ね、良くて、海流も良くて、魚が育ちやすかったよとか。えー、ね オールブルーっていう風に言われたりだとかっていう風な形で、やっぱり、ね、日本の食って最高っていう風に言われたりするんですよ。で、こういったその日本の食がすごいっていうようなことも、やっぱり日本だけにいると、やっぱりテレビの情報とか、YouTube の情報だとかっていう風に凝り固まってしまうんですよね。そういったことを防ぐためにも、やっぱり日本から出て、一旦出て、本当に海外はまずいのかとか。 本当に海外から見る日本はいいのかみたいな形で実際定住したりとか長期で行ってみると面白いのかなと。で、そういったことができないっていう人にとっては旅をすること。1日2日でもいいんですよ。ちょっとでも外から見てみるっていうのもいいのかなっていうところで挙げてみました。で結構よく言われる例えなんですけども、ポケモンの例えでいくとやっぱり最初の街ってマサラタウンっていうふうに言われてますよね。マサラタウンだけに<笑>あの住んでしまうとあの出てくるポケモンってポッポだったりとかコラットだったり。 っていいううような、えーね、弱いポケモンしかか出てこなないいじゃないですかでポケモンマスターになるためにいろんな街トキワシティに行ったりだとか花田シティに行ったりだとかっていうふうにいろんな街に行っていろんなポケモンとかいろんな人に会うことによってようやくポケモンマスターになったりだとかポケモンが成長していってレベルアップして新しいポケモンを見つけるみたいな感じじゃないですかそれと同じようにそれと同じようにですよ日本っていうちっちゃな島に、えー、いるだけじゃなくてそれ以外にもいろんな国を見てああこういうふうな生き方があるんだとか あの、日本ほど、すごいいい国はないんだなっていうふうに、客観視できるのはいいのかなっていうところです。で、もう一つ加えるんであれば、日本人ってやっぱね、最高に気配りができる民族だなと僕は思ってます。こんなに、なんていうんですかね、人のことを考えて、空気を読むっていう文化って、まあ、なかなかないじゃないですか。ここまで卓越して、ね、あの空気を読めるっていう民族はなかなかいないんじゃないかなって思うぐらい、すごいなっていうふうに僕は思ってます。 僕も日本人なんですけども、えー、そういうふうに思えるぐらい外から見るとすごい新しい発見だとかがあるんで、えー、旅をして世界を知ってちょっとでも知って知るきっかけになって奥、えー、っていうのは20代でやっておくべきなのかなというところですもっとより言、えー、うことであればアメリカ、えー、もう全世界行くとすごい面白いですよね僕も今後コロナが収束してって海外行けるようになってくるともっともっといろんなところを旅しながら、えー、情報を収集して 日本の違いとか見て面白いところをバンバン発信できればなと思います、えー、よかったら別のね動画でもフィリピンでの生活とか、えー、ヨーロッパで行くとまあ東欧ですけどジョージアとかウクライナとかの、あのー、旅の様子とかもアップしてるんでよかったら見てみていただければなと思います今日は20代でやっておくべき3つのポイントについてお話ししていきました、えー、1つ目が独学すること独学して仕事を作ることっていうのをやってみてくださいって話でした、えー、結構ね 仕事になる、仕事にするっていうのは難しかったりするんで、よかったらやってみてください。次、二つ目、お金の勉強、普通預金と定期預金の違い、これを説明できるとか、100万円預けるとどういう風に増えるのかというところを、やっぱり知っておくってところですね。三つ目、旅をする。世界各国を回って、日本のいいところを見てみたり、実際にマサラタウン以外の国に出てみて、いいところを見つけるっていうのは面白いですよっていう話でした。20代にやっておくべき三つのこと。 ぜひぜひトライしてみてください。また別の動画でもこういった話をしているのでよかったらチャンネル登録していただいて、えー、動画、いいねを押していただければなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。